では、テキストファイルと文字コードというお話をします。テキストファイルという言葉は、前回もお話ししたんですけども、人間に読るような文字を中身とするようなファイルのことです。様々なこの文字が見えますね。この文字が入っているファイルがテキストファイル。しかし、コンピューター上の情報は、すべてビットでって表現されているわけですから、文字を内容とすると言っても、それもビットですよね。 どういうことかもう少し考えてみたいと思います。文字の種類は、まあ、多くても有限ではありますから、その文字の一覧表を作って、それぞれの文字に重複がないように番号を割り当てられると、その番号で文字が表せますね。その番号のことを文字コード、キャラクターコードと呼びます。次に、実際にファイルに文字を入れるときに、その文字コードをビット列でどのように表現するかを決めます。 まあ、番号で表したんですから、普通に二進法の01の列で表すとか考えられますけども、いろいろな工夫が可能です。この表し方を符号化ないしエンコーディングと呼びます。そして、あるひとまとまりの文字群というのは、例えば英語の文字であるとか、あるいは日本語の文字であるとかについて、文字コードと符号化の仕方を決めたものを、文字コード体系。 キャラクターコーディングシステムというふうに呼びます。コンピューターの初期の頃には、扱る文字の種類が限られていたので、まあ、文字コードと符号化の区別はする必要があんまりなかったんですね。この頃作られて、現代でも使われている文字コード体系に、ASCII コードというのがあります。ASCII コードを見てみましょう。これが ASCII コードの表ですけれども、 A 字の大文字、小文字、数字、あと、いくつか必要な記号が入っています。この空いてるところはいろいろな、この、えー、制御の多模の、えー、値が入れられるんですけども、とりあえずここを見てみましょう。アスキューの一つ一つの文字は、7ビットで表せます、えー。どうするかというと、この、えー、上が全部3ビット書いてあるのね。えー、全部で7列までありますから、3ビット。 それから、下は16行ありますから、これがあの4ビットで合計で7ビットで表します。ただ、コンピューター上のデータは普通8ビット単位で表すことが多いので、普通ここに0を1個追加して、合計で8ビットずつに1文字ずつを入れると。そういうことをするわけですね。これによって、ここの入っている文字のどれでも8ビットで表すことができるわけです。 でじゃあ、これが、まあ、1バイトずつにずっと入ってるというのが、その ASCII コードで書かれたテキストファイルというふうになるわけです。ですから、こういうふうに文字コードが決まると、それによってあ、正確に言えば文字コードとエンコーディングが決まると、それによって、えー、テキストファイルの形が決まるわけです。ASCII の場合は、こういうふうに簡単ですから、まあ、1バイトを、えー、それぞれこの文字コードをいろいろというだけで済みますから、 非常に簡単で、えー、エンコーディングをわざわざ、えー、変えるということはないですで。実際にファイルにどういうビットレトが入っているかを調べるのには、えー、前回も少しやりましたけども、od-tx1 のファイル、こういうコマンドを利用できます。えー、やってみますよね。こ c を、例えば this is a pen。これを、えー、テスト e s テキストに入れます。 で、キャットのテストテンテキストというと、えー、このファイルに文字が入っているの見えますが、これを od の -t の x1 のテストテンテキストというと、ここに出ている表示は、えー、ファイルの何倍とものいくかというのがわかるようになっているんですけども、発信表示なんですね。オクタルなんで。ちょっとそこはわかりにくいですけども、とにかくこっちを見てください。の54っていうのは一番最初の大文字の t なんです。 さっきの表をもう一回戻って見てみたいんですけども、この68とか69とかの H とか I とか、この本は英語の小文字ですね。ここにスペースがありますけど、スペースはこの20とい う, というふうになってます。こういうふうにって、一番最後の方へ切ると、この2っていうのはこのピリオドですね。そして最後に 0A。これはこの業界の文字が 0A。こういうふうにして、 えー、一つ一つの文字と対応して、1バイトずつの内容が決まっていることがわかります。じゃあ、例えば演習ゼロですけども、えー、皆さんそれぞれこういうファイルを作ってみて、で上のこのメッセージは消してしまって、れだけ見て解読の競争をしてみませんかと、まあ、いうふうな演習問題になっています、えー。これは提出する課題ではないです。